えー、それではあの今日 の, あの微積分の授業を始めたいと思いますが、えっと、まずその秋雨季の内容をですねあの書いていきますのでちょっと確認してみましょう。 でです の, であの必ずしも板書ノートを取る必要はありませんが一応あの内容を見ながら確認してもらえればと思いますまずあのこの講義の教科書ですと第4章から始まりますで第4章の内容は多変数関数の微分法です えー、と少しそのキーワードをいくつか挙げておきます。 以上がその多変数関数の微分法の主なキーワードなんですがまず変微分ですねそれから全微分からテイラーの定理あと因関数定理といったような言葉が出てきますでまあ大体その第4章の中心になる事柄はこの辺だと思いますであの皆さんあの春学期に一変数関数の微積分をあの勉強したと思います 多変数関数でても、まあ、一変数関数と同じよう同様にいろいろなことが起こることもありますけれどもその一変数関数になかった、まあ、多変数関数特有の事柄というのもあの い, いくつかありますので、まあ、そういったところは注意して勉強してもらいたいと思います。それから逆にですねその多変数関数の微分でいろいろな性質をこう調べたりするんですけれどもその際にあの一変数関数で習ったことを使って 計算したり証明したりするアイディアを使うっていうところも結構ありますのでですので一変数関数に関する微積分の内容っていうのもかなり重要になってきますですので、まあ、この夏休みを経てですねこう頭が空っぽにな っ, たなっちまったなという人が も, もしいましたらあの少し一変数関数の内容も思い出しながら授業を受けてほしいと思いますで次に第5章がまあ微分とくれば次積分なんですが 多変数の場合は重積分ですね。で、まあ、そのキーワードをいくつか挙げます。 だいたいその主な内容としましては重積分のまず定義から学びましてそれからその重積分の性質も学びます。で、もともとの重積分の定義というのは割と抽象的に定義されるものでして実際に計算をするとなるとその定義をそのまま使って積分するというのはなかなか難しい場合があります。で、そこでその重積分にはその実際に計算をするための手順、訳風がいろいろ入っています。 その中のいくつかが例えば類似積分であったりそれから変数変換であったりといったようなことですのでそういいったことも学んでいきます<音声>それからと第6章が無限級数という章があります。 でこの無限級数というのは、まあ、級数という言葉は皆さんご存知かと思いますけれども、数列の和ですね。でしかもその、これが無限に続くものを扱うんですけれども、まあ、数学の、まあ、い, いろいろな分野において、そのあのいろいろなこの対象となるものの性質を調べるのに、この無限級数を調べることによって、こうこ数学のいろんなものを調べるということがよく行われております。でまあ その際にですね、この無限級数自体の性質もいろいろ知った上でこうその性質ですかと使い方を学ぶというのがこの第6章の内容なんですけれども、うんまあ、あの こ, れこの第6章の無限級数についてはその、ま、数学を専門に志す人ですとかそれからその例えば、ま、物理の一部のようにその自分の進む分野でよくこれを使うという人にとっては必須なんですが。 まあ、それ以外の人にとっては必ずしも必要、まあ、重要性はより小さい部分があるかもしれません。ですので、まあ、この授業では、まあ、第4章の変微分と、それから第5章の重積分を中心にやりまして、でまあ、無限給数については、まあ、時間との相談ですね、まあ、この授業時間との相談であの、まあ、取り上げると。 いうふうにしていきたいと思います。だいたい以上がこの秋学期でこう学ぶ内容です。で、もう一つもう一度その強調しておきますと、その多変数関数の微分や積分というのはそのまあ一変数関数の微分や積分の性質をこう使うという機会が結構ありますので、まあ、必要に応じてその一変数関数の内容ですね、この春学期に習ったことをこう思い出しながら。 お授業を望んでほしいと思います。はい、ここまで質問などありますでしょうか。はい、えー、っとあと30分ぐらいですよね最初のコが。じゃああとそれでは実際にその第四章の内容に入っていきたいと思います。 あそれからちょっと今忘れちゃいましたけれどもあの黒板を 書, く順書いた順番にこの番号を右上に振っていきますとたまに忘れるかもしれませんがあの一応皆さんにです、ね、この番書を書いた順番が分かるようにその書いた順番に黒板に番号をつけていきますのであのもし書き忘れていたり間違っていたりしたら是非教えてくださいあのすぐに教えてもらった方がみんなのためにもなりますのでよろしくお願いします でというわけでその第4章ですね、えー、と講義の教科書ですと123ページからになりますでまあ春学期でですね 一, 学一変数の微積分を一通りやってもうだいぶ微積分なんて言葉は慣れたよという思ったところでこう教科書を開いていくとこうなんか ととかか、ね、距離いろいろなんかあんま人によっては訳のわからんこう概念が バ, バーッと出てきてなんであのすぐに微分とかを計算極限の計算なんかやってくれないのと思う人もいるかもしれませんけれどもと実はと思い出してみるとその第1章の最初のところでも例えば実数の連続性ですとか あと集合の概念ですとかあの上限や下限といった概念をやったと思います。でこれがですね多変数になりますとこういくつかの点でその一変数で使っていた道具をこの多変数に拡張してこう使うということが必要になります。またはその一変数では考えなくてもよかった事柄をですねその多変数の場合には考えなければならないと。でそういったため の, その道具立てがいくつか出てきますのでこれをこ最初に一通りやります。 でそういうわけでちょっと最初は抽象的でつまらないところがあるかもしれませんけれども、まあ、なるべくその抽象的なところはそのももより具体的な例で少し補いたいと思いますので、えー、と聞いていてください。で、えー、とまずそのセクション 4.1 があの RN の点集合と多変数関数というところが入ります。 後ろの人はもし番称の字が小さいとかですねそれから記号がよく見えないとかあとその文字の区別がしづらいというようなことがあったらぜひ遠慮なく言ってください。でえとまあ R あ, あそっかこの読み方は普通 N が肩にかかると N 乗って 読, みた 読, む, 読むかと思うんですがえとこれはそのまあ実数のまあ N 次元の n 個並べた空間を表すことが多いのであのまあ数学やってる人の間では n 乗と呼ぶことはあまりなくて RN と読むこととこが多いと思い思ますであと、まあ、点集合とかですね多変数関数とかその今まで知らなかった言葉が出てくるとついついこう不安になりがちですけれどもあの数学ではその言葉の意味は全部最初に定義づけを説明しますので。あの まあ、最初に知らない言葉が出てきてもまあそのうち後からちゃんと定義が出るからまあ大丈夫と思って あ, のあまり恐れずに聞いてください。で最初に「点集合ですね「点集合という言葉が出てきました。でまあその前にいくつかその復習をするわけですけれども。 まあ、集合のいくつかの言葉をまあ復習しておきましょうでまず最初に出てくるのがこ の, あのファイと呼ばれる文字であのまあこれは空集合を表しました空集合というのはその 要素がない集合ですね。ですので、こ, うこの記号を見かけたら、まあ、空集合と思えばいいわけです。あと読み方はファイですので、忘れないでください。っとっとで、それから、 A と B を集合とするときにその A と B の差集合というのも定義もありました。でこれはどういう問題だったかというと、まあ、記号ではあの斜め線集合の差をとるときは斜め線を使って表すんですが、まあ、要は引き算ですね。 A から B を引いた集合という呼び方をするんですけれどもえとまずその先にその図を書きますとその教科書の図の 4.1 にもありますようにまあこれはよくある「ベン図」と呼ばれる図ですがちなみにこの「ベン図」と「ンというのは人の名前ですね「ベンさん」という人の名前。 あそうですねまあ、知っている人もいるかもしれませんけれども。で、まあ、この A と B という集合があった時にその A から B を引くというのは、まあ、直感的にこう A がこのぐらいありましたと。で、えー、と B が こ, こんだけ A に食い込んでいるから、まあ、そこをあの抜いたものと。ですね。結果として、まあ、こういうその斜線で囲まれた部分というのを、まあ、あの A, A から B を引いたものというふうにこう思えるわけですね。 で、これをその数式できちっと書きますと、その、まあ、A に属する点で、えっ、ー、と、B には属しない点の全体という意味になります。えー、これ、そうですね、あの、ですから、具体的にもう少し書くと、例えば、 こういうところに A がありますと。で A はこの集合 A の中の一つの要素なんだけれども集合 B の要素ではないってことを意味していますね。でまあこういう点 A 全体のことを A から B を引いた 差, 差集合というふうに表します。ここまでまあ大丈夫ですかね。 でえー、とまず集合の言葉をいくつか復習しまして次にその座標とかです、ね、点という言葉について見ていきましょう。 直行座標形と N 次元ユークリッド空間という名前をつけました。でうんと、まあ、教科書を読んだ人でに読んだ人は分かったかと思いますがその。 この N 次元ユークリット空間の N が2の時ですね。2次元っていうのは、そのまあ我々がよくその座標平面と呼んで扱ってきたものですね。皆さんも中学、高校とこう XY 平面などといってこうグラフを書いたりしてきたものですが、まあ、それがこの2次元の場合の話なわけです。 で、えっと今からちょっと書くことはですねそのまその点その座標とそれからこの空間内の点との対応付けなんですけれども。 今書きましたこの R2 っていうのはこの実数を2つ並べて括弧でくくったその組なんですね。ですのでまあ見てみればこう2つの数の組の全体というのがまあ一番こうオーソドックスな見方なわけです。で、えー、と皆さんがそのこれまで中学や高校の数学でやってきた座標っていうのはそのどういうことをやってきたかっていうと えっと、こちらの左のものっていうのはあくまでもその2つの数の組に過ぎないんですねでそれとこの平面上のこの任意の場所を対応づけたいとでそのためにそのどういうアイディアをこう学んだかというとこの平面上に1点あの原点というのを定めますそしてこの原点を通ってあの垂直に交わる2本の矢印を引っ張りまして で一方に x 軸、もう一方に y 軸という名前をつけます。そしてそう、この原点からですね、この x 軸の方向に a、それから y 軸の方向に b 進んだところに印をつけて、で、a からは y 軸に平行な直線を引いて、で、b からは x 軸に平行な直線を引くとそうすると。 こここに交点ができますこれを、まあ、例えば仮に点 P と呼びますけれどもこの座標をこの AB としましょうと。ですのでそか、えーとまあ、仮にその A と B という2つの実数の組みができましたら、まあ、それに対して、まあ、今説明したような形でこの平面上の点を1個対応づけましょうと。 こうすることでその左側は単なる実数の組だったん で, す実数の組であってで右側はその単なるその平面上の1個の場所だったんですけれどもその実数の組と場所の平面上の場所の間にこういう対応付けをがで き, るできたんですねで、まあ、両方を同一視するというのがこの座標平面の基本的なアイディアです、えー、とじゃあもう一度ちょっと今の 話を文で書きますと2つの実数の組とあこれ AB ですねです AB と 今書きましたようにその左側は2つの実数の組それから右側は座標平面上の点でこういう対応付けでそのこの2つのものを同一するということで、まあ、こ の, あの座標平面をこれからその大変数の微積分でも考えていくというわけです。 でそれで、じゃあどういうご利益が得られたのっていう話、多分疑問を持つ人がいるかもしれません。とまあ、これはちょっと数学の歴史に関すちょっと関わる話にもなるんですけれども、これによってその何と何が対応づけられたかっていいますと、まあ、例えばその元々その、もともとユークリッド の, の言論などにからもある幾何学ですね。気化学で 考えられていたその対象というのはその平面上の直線線や曲線でしたでこの平面上の直線や曲線というのをそのまあユークリット流の伝統的な幾何学でいろいろな性質を調べようと思いますと、まあ、基本的には その作図ですねその定規とコンパスを使っていろいろな作図をしながらいろいろな図形の性質を探るというやり方が、まあ、一般的だったわけですね。で一方でこの実数の組から何ができるかっていうとこの世界で扱えるのは関数です。えっと皆さん そのまあ、小学校の頃からやってきたように、まあ、一次関数は直線を表してであとは2次関数で放物線とか、えー、楕円とか双極線を表すといったような形でこうあの実数の組の世界ではその関数を扱ってきたわけですね。でそれでこの対応図けで何が起こったかというとあの実はその平面上の直線や曲線をですねこの 実数の世界で考えていた関数に対応づけることができるようになったということです。で例えばその皆さんそのすぐ思いつくかと思うんですけれども例えばその平面上の直線っていうのはあのこの R2 の世界では y=x プラス b という一次関数でこう表されるわけですね。で平面上の曲線についてもその R2 の世界では x+y=r 2乗プラス2乗2乗といったようなそうい う, こう二次意識でこう表すことができるわけです。それで何ができるようになったかっていうとこの直線曲線の世界でですね従来あの定規やコンパスを用いてその行っていたような操作のいくつかをこの R2 の世界でその関数や式に対する計算に置き換えることができるようになったんですね。 でまあ、もちろんこれは全てが 置,、まあ、置き換えられるようになったってわけではなくて置き換えられる対応するものにはいろいろなこうまた制限があったりそういったことを調べるのもまあ数学の仕事の一つなんですけれども、まあ、いろいろな操作がの関数や式の操作に置き換えられ る, こと置き換えられるようになってででそれ何が進んだかっていうとそのこういったその直線や曲線に関する性質をこの式の計算を使ってこう導くことが できるようになりました。で、それがあの解析機関学と呼ばれる分野です。もう少し記しておきますね。じゃあ、えーと解析機関学は。 一応、あの、解析幾科学の、まあ、そうですね、この、まあ、発祥というのをもう一回、ちゃんと書き、文章で書きましたけれども、今のように、その直線や曲線と、まあ、式を対応させることによって、その、幾科学のいろいろな性質を、まあ、大数的な計算で、を使って、まあ、理解することができるようになったと。まあ、そういう、こう、歴史的な流れがあります。ですので、あの、皆さん、多分、高校の数学1位などで、 正弦定理や予限定理なんかを勉強してそれでこうあの例えば円に内接する四角形なんかを考えてそれのいろんな性質をこう計算しましたよね。あの計算したというのは実はこういう歴史的な流れの成果を使ったってことなんですね。でまあ あ, のあとはそのこういうことによってその他にそのこの多角数の微積分に関して何ができるようになったかっていうと。 うんとこのまあ今はその平面上の点とですねそれから xy っていうその2つの実数の組みを対応させましたけれどもこれを3次元にしてですねこの空間内の点とそれからこの実数の3つの組みていうのを対応させることによって例えばその物体の運動なんかありますよねこれをその R3 の世界で 理解するとでそこでその式の世界では当然微分なんていうことも考えますからそういったことを通してその空間内のいろいろな物理的な現象をこう記述したりとか理解したりとかそういうことがこの空間とその実数の対応づけによって可能になったということも言えます。でまあ、皆さんこれから その勉強するこの大変数関数の微積分というのもこういう背景にの基づいての中でこういろいろなことをやっているということを認識してほしいと思います。ここまでいいでしょうか。 で一応、この N 次元のユークリット空間の例をあといくつか挙げますと例えば今も少し話をしましたけれども R3 ですね、R3 はこの次数の三つ組みなわけですね。 これは3次元のユークリット空間と呼ばれます。あとはもっと一般的にしたものに R の n というのがありまして。 これは、まあ、皆さんお察しの通りこの実数を N 個並べたものですね。でこの、まあ、集合の名前も同じように、まあ、N 次元のユークリット空間と呼びます。 そしてこのセクションの小説のタイトルが点集合という名前になっていたのでじゃあ点はどれかっていうとこれ一個一個のことですねこの実数の組一個一個のことを点と呼びますでまあそれに対してこの点全体からなるこの R3 とか Rn のことを点集合というふうに呼びます ここまででいいでしょうか。じゃあえっとそうですねこの最初のコマ残り時間あと六七分ですけれどもそのちょっと距離の定義だけやってしまいましょう この距離という概念も1変数ではその、まあ、x 軸だけ数直線だけ考えればよかったですからこの数直線の例えば与えられた2つの点の間の長さを考えればよかったんですけれどもと今度はその、まあ、2次元とか3次元とか一般に n 次元の世界を考えますので、まあ、それに合わせてこう、まあ、拡張する必要があるわけですね。 多分多くの人はでにどういった定義をするかっていうのはどこかで聞いたことがあるかと思いますが一応きちっと復習しておきます。 まず P と Q はともに RNN 次元のユークリット空間の点としまして で、その座標を P は x1 から xn、それから Q は y1 から yn と、こういう座標で表されてしましょう。で、この時に、D の PQ と表すものを定義しますけれども、その中身は何かというと、 こう書きましたように、その各座標の差の2乗の和を取るとですね、えっ、ー、とまあ、X あ、P の J 番目の座標は XJ、それから Q の J 番目の座標は YJ と、で、XJ-YJ の2乗をこう全部座標の数だけ加えて、でその平方根を取りなさいと。で、これを P と Q の距離ということにします。 こういう定義が出てきたら、えー、とまず、まあ、抽象的でよくわからないという場合には、えー、とまず例を考えてみましょう。例を考えて、こう少しでも理解に近づくと。 ここではあの、えーと、RN ですね、N 次元の空間 RN のちょっと距離の例をいくつか出してみます。この N が1とか2の場合ですね。まあ皆さんよく知ってると思いますが、えー、とまず N が1の場合というのは実数の場合ですね。で、この場合は、 えー、と x と x' がその実数の源、まあ実数だったときですね、この実数のときは、まあその距離ですね、その距離を、一応まず最初に定義通り書きますと、x プラス x マイナス x', -X の2乗のルートですので、x マイナス x プライムの乗 の, ルートですので 実体値ということになります。ですね。まあ、あの、皆さんよく知っているこの数直線上の、まあ、二点間の長さという定義がちゃんと出てきました さあチャイムが鳴るか、どっちが早いかですけれども、もう一つ例をやってみますと、n イコール2ですね。えー、これはあのーまあ、よくある座標平面の例ですけれども、えー、P を x と, x と y か、ごめんなさい、Q を チャ、ね、うーんとちょっと一応これみなの皆さんで埋めてみてください多分すぐ分かると思いますじゃあとりあえずあのチャイムが鳴りましたので一旦休憩にします